皆さん木村雄一です私は2年前原発事故を受けて妻と娘を連れて福島県福島市大町から九州へ避難をいたしました私は政治家が嫌いです2年を越す避難生活の中で既成政党の政治家たちは私たちに何もしてくれなかったからですだからこそ避難者であり被災者である自分自身が新しい政党から 国政にチャレンジすることを決意しましまた当事者だからこそ分かる気持ちを精度にすることで多くの被災者と共に歩みたい子ども被災者支援法を実行化させることで少しでも多くの被災者が救われるよう全力を尽くしたいと思っていますそのためには皆様の力添えが必要ですどうかご協力よろしくお願いいたします